こんにちは G です今回はオンラインミーティングの話コロナのせいでリモートワーク全盛になりました近所のじいさんばあさんまでズームでオンライン会議という時代ですラズパイでオンラインミーティングはできるんでしょうか様々なミーティングサービスがありますがラズパイでの検証を試します 当たり前ですが、ミーティングにはウェブカメラの用意が必要です。USB 接続できるウェブカメラなら何でも構いません。ラズパイ純正のオンボードカメラは試したことないのでわかりません。高いんで。私は例によって、アリエクスプレスで中国製を入手。1080p 対応のはずなのに、 720p で内蔵マイクは信号レベルが低すぎて使えないバッタものです。中華あるあるの性能なんですが、まあ700円だったので文句は言えない。昨年リモートワークが始まる頃、ウェブカメラがバカみたいな値段に釣り上がってたので、魔が差して安物をポチってしまいました。 皆さんはまともなウェブカメラをご用意ください。Amazon では2、3000円で購入できます。まずはズーム。ズームは86系だけだったので、86エミュレーターをかます必要があったんですが、最近 PWA、プログレッシブウェブアップというタイプのアプリが登場しました。Chromebook 用は Play Store から落とせるようになっています。 ラズパイでもちゃんと動作しますが条件があります。ラズパイ OS のみ動作。部分2など他の OS では動作しません。ラズパイ OS は 32bit、64bit、どちらも動作を確認しました。さて、Zoom PWA というアプリをインストールします。詳しい情報は画面のサイトを参照ください。 ターミナルを立ち上げて画面のようにタイプしてインストールします。インストールは一瞬で終わります。インターネットメニューの中に Zoom PWA アイコンが追加されます。早速動作させてみましょう。サインインが必須なので先に登録しておきます。 画面中央にボタンが2つあり、新規ミーティングか他のミーティングに参加するかを選びます。ここでは、他のコンピューターでのミーティングに、招待 ID をタイプして参加してみます。招待コードとパスコードをタイプすると、ミーティングが始まります。 お分かりと思いますが、カメラ映像はすべてはめ込みです。親父が映ってても楽しくないので。それと、ラズパイとすぐ横の PC でテストしたので、ハウリングしまくったため、音声はすべて削除しています。 今度はラズパイ側でミーティングを作成してみます。パーティシパンツ参加者アイコンをクリックしてインバイトボタンをクリックします。コピーインビテーションをクリックすると参加情報がクリップボードにコピーされます。テキストエディターで見てみるとミーティングに参加する URL、ミーティング ID とパスコードが書かれてますね。 ラズパイではブラウザーでのズーム利用はできませんが、PC からは URL だけでミーティング参加できます。PC 側はズームアプリを使用していますので、ミーティング ID とパスコードで接続してみます。ズーム PWA でも機能はズームアプリと同様ですが、ラズパイでは画像の背景切り抜きは機能しません。 音も動きも少し遅れがありますが、まあ使えないレベルではありません。無料ユーザーの利用時間制限は40分までです。でも Ubuntu やマンジャロで使いたいという方はどうすればいいのかオンラインミーティングもブラウザーベースなら OS を問わず利用できるはずです。理屈はともかく実際はどうなのか 試してみましょう。以降は、ラズパイ 4B 4GB、Ubuntu まで 21.04 環境下でテストします。まずは Google Meet。Gmail アカウントが必須です。ブラウザで Google 検索トップページを表示してログインします。次いで Google アプリアイコンから Meet を選択。 新しい会議を作成して参加者を招待する、または招待された時は会議コードをタイプして会議に参加します。やはり音や動きの遅れは多少ありますが、Zoom と大差ありません。去年、ハングアウトからミートになった頃に比べ、ずいぶん軽くなってる感じがします。Google Meet のメリットは、 ブラウザーを問わず利用できることですかね。無料ユーザーの利用時間制限は60分です。次は老舗スカイプ。古くからのビデオチャットのイメージが強いですね。ですが、MeetNow という名前でもオンラインミーティングを強化しています。試すのは Skype for Web。 少し制約があって、Chrome、Safari と Edge のみのサポートになります。今回は Chromium で試します。まずは Skype のサイトでサインアップします。続いて Skype for Web のサイトに移動します。左側の会議ボタンから会議をホスト。 をを選び会議を開きます画面左中央にリンクアドレスが表示されていますので他のユーザーはこのアドレスから会議に参加しますスカイプの場合自分の画像はかなり小さく表示されサイズが変えられませんまあ大人数を前提とした設計なんだと思います無料ユーザーの利用時間制限は 通話あたり4時間、1日あたり10時間、月あたり100時間です。このサイトとは別に、スカイプ MeetNow というウェブサービスもあります。ブラウザだけでアカウント登録なしと歌ってるんですが、会議のホスト側はスカイプアプリが必須なので、今回はパスしました。 今度は JitsiMeet というサービスです。このオンラインミーティングの特徴はアカウント登録なしで利用できることです。時間制限もありません。まず画面の JitsiMeet サイトを表示します。ミーティング開始ボタンをクリック。招待アイコンをクリックして ミーティングの招待状を共有から、今回は Gmail で招待状を送ってみます。Gmail アイコンをクリックして、メール作成の画面になったら、相手先のメアドをタイプして送信。ミーティングに参加ボタンをクリックすると、ミーティングが開始されます。 アカウント登録がないので、どこからでも誰とでも手軽にミーティングが試せます。以上、ラズパイで利用できる4つのオンラインミーティングサービスをご紹介しました。今回ご紹介したのは比較的著名なオンラインミーティングサービスばかりです。オンラインミーティングはラズパイでもちょっと ちょっと我慢は必要ですが、使えなくはないといった具合です。いやー、音声はちょっと使えないレベルかな。ラズパイの能力アップだけでなく、ミーティングサービスの進化を実感しました。現状、スラックやスカイプ、ズームなど、主要コミュニケーションツールは ARM に非対応なので、ラズパイで動作しません。 まあ、遠からずその状況も改善されるだろうと期待しています。ご覧いただきありがとうございました。孫がタブレットを見せてくれました。学校支給のオンライン用端末です。これタブレット使いもできるノートブックです。 地元新聞でも叩かれたんですが、中華製で、早速バッテリー不具合で一部回収だそうです。お父さん、お母さん、情熱的な中華製です。充電には注意よ。でもなんで中華製品を選んだんだろう。バカじゃないかセオリーを一つ。 中華 PC 買ったら最初にやっておくことは返品処理。ではまた次回。